全ての独立会議をしたい理学療法士に次ぎます。 ほとんどの理学療法士は自分の現場で働いている給料だったりとか職場の環境に不満を言うばかりで実際に行動は起こしません。なぜなら今まで養成校で学んできた中身だったりだとか先輩の PT とかを教えてくれる内容というものは組織の中でうまくやる方法であったりですねあなたが独立開業してですね例えば自由な時間だったりだとか収入を何倍に増やすような構成絶対載せてくれないことかですねそれはどうやってわかるのかって言ったら実際に独立開業してですね企業ですよ企業で成功した人から学ぶ、ね。で これだから実際にですね、我々が今までやってきたところの延長線上に独立開業の成功というものはないわけなんですでですねほとんどの独立開業してもっと思っているセラピストの方が一番最初にやることが治療技術を高めることなんですねじゃあ独立開業者保険が使えないと自由診療講演で通用する治療テクニック何なのかなというふうに勉強されるんですけれどもそれを勉強しても独立開業では絶対に成功できませんななぜらですね、私たちは、 目の前の患者を良くすすすることよりも治すこととよよりりもも治ですね目の前の前患者さんは自分のベッドに前にですね目の前のベッドに座らすことのが難しいんです。よねこれだからつまりですね連れてくることのが難しいで、連れてきたあとは連れてきてから高めてきた治療技術をやらないといけないんですけどそもそも来ないんですよ。独立開業してですねであなたの名前で腰痛の治療やりますよって言ったとか誰も集まらない、な, ならない、あなたのことも誰も知らないわけですよね。 私はだから京都で独立開業した時一番最初にそれと戦ったわけです自分自身の名前で腰痛の困ってる患者さんをどうやって自分自身が集められるのかってことを私は25歳でやっていてですね今やですね日本全国1000以上の理学療法士の独立開業を支援してきて、まあ、最後はですね年間3億円規模のセラピストを育成することに成功しました今回中小医の動画をまとめた本というのが無料であなたにプレゼントいたしますので下のリンクから詳細をゲットしてみてください以上です